オ俺たちもダンデさんたちのおかげで今もどんどん強くなってるこのバトルは俺とピカチュウが出会ってからの冒険全部ひっくるめたバトル